はい、というわけで決まりましトロさんのお亡くなりになった相棒をちょっと求めてスパーっていったから新しい相棒を探しにい。新しい相棒を探しに行きそうですい か, か、はい。死にそうじゃないですか。<笑>センターずっと動えてるだけなんで<笑>気持ち悪い。<笑><笑>相棒を迎えに行く状態やな、ね、いでも。<笑>間違えない。これ、これバ リ, エバリエ。バリエの下。<笑> んでねねめめっっっっっちちちゃゃゃガラス張りりりの建物てていいいいっちゃいいいいよそううううだだけけかかかもももあまますす行きしょど思うけどさ、日本と本なんかやっぱ違う気がする。いや違うよ 木の材質だった。ああ決めたかも。え、早い、高かった。決め た, 決めたかも。こいつだな、ね。他のとは違いました。白。軽い。えー、軽い、軽いお、えー。一番軽い。あと手触りもフィット感がすごい。まあ、ラッピングしてるから。こんくらいの重みでも、結構。悪くはない。重すぎるかな<笑>いやー。 どうだろういいんじゃないかな綺麗 ね, いいねえー、すごい欲ね最終的にはこれを作れるようになりたいよねいやだからそ目指すところがすげえんだ<笑>これ決まったかなやた相棒こいつですね次なら相棒ちょうどよかったですもう多分それ売り切れたらしばらくまた入ってこないですーえーすごいいいタイミングよかったこれじゃ決めました じゃあこれますすはいい誕生日プラスしておめでどうも。 どうする？するする<笑>いい感じの。<笑>今すぐやろう。出<笑><笑>たいこれ言うやん。ね、もんか<笑>だから俺も楽しうだ店主さんがいい人。とってもいい人ですね。注意書きで気をつけてお振りください。するわ。<笑>分ねとわかんねえからね。ま、ねいやまず買う側の視点になってくるけどそうだね。 振って、手に取らないと、うんやっぱわかんないですね。いや、だから、皆さん、あの、アンのせいちゃんと言ってくださいね。<笑><笑>何のせい、<笑><笑>してまあ、ね。何のせい。ではでは。いやー、これもお兄さん、好きでしょ死う、キンク。行きましょう。ああ。もう今日はね。うん、はあ最後 あ, <笑><笑><笑><笑>あ、でも、何しようかな。け<笑>ん少なめ。がいいかな。うん、バチバチ。 やる 系, 系少し長めにつけるかしらあかんね点ったらって<笑><笑>俺ら滑ったら来たんや。 でたらそうだよ、ね、<笑>なんかやりたいやつとかあります 今の三角形があんま変わってないから、いっぱい開けますか。まあ、確かにね、なんか、うん、なんか上下、そうね、使いたいよ ね, ね、うん。ちょっと上下使ってみようかな。そっ<音声>か。<笑> 来るよねーどうしてもね<笑>なんか今のは連携っぽいねっ、うん、あああなるほど<笑>今はじかるな真っ向系ああ そうなんでもここが終わったら V さんもいいんだけ行いっちゃうかいやどうも分かるのあー何<笑><ペー> 怖いんですけど怖 い, んでよ、うん、<笑>に怖いおあっ みたい、うん、<笑>いいいななあ、でででもキーどううしょんじゃあんまないパターン。 なかなかハードですね<笑><笑>いきますよーいスタート<音声> どうした怖っ、えー、いきまーす<笑><笑>っ <笑>皆さん、覚ってるよ10年